現存する最古の歴史書「古事記」最古の聖史「日本書紀」これらには数多くの神社が登場する神々の場所へ g o t o t h e s u g 古の時代より我々日本人は山や川海などの自然を恐れ偉人や自らの祖先を上回ってきた世界各地にはさまざまな宗教があるが日本には神社を信仰する神道がある。 五記、日本初期の神々の鎮座する場所へいざなおうここ三内姫神社は和歌山県の北部糸郡桂木町に位置する三内姫の狼を祀る神社の総本社です。 高野山の上るルートの一つに長石道と呼ばれる三景道があります長石道のスタート地点である寺尊院そして最終のゴール地点の高野山金剛武士その中間地点に三瓜姫神社は建てられています当時はまず この仁宇津姫神社に参拝してから小屋山に登ることが慣習とされていたため、皆が訪れたといいます。仁宇津姫神社の鳥居は両部鳥居で、両部とは密教の混合会、大蔵会のことで、これは神仏集合が盛んだった神社によく見られる様式となっています。 鳥居をくぐぐると、すす。に反り橋が見えてきます太鼓橋とも呼ばれ神が渡るとされる心境ですが仁内姫神社では御祭神である仁内姫の狼のお買いをいただくため参拝者でも渡ることができるようになっています。 姫神社があるここ天野の地は古来神の身が静まる場所とされていました天野と荒野を合わせて神々の住む天井の高天原を意味する地であったのです仁内姫神社は平成16年に紀伊山地の霊場と山系堂として 高野山や熊野とともに世界遺産に登録されています。御祭神は天照大神の妹である御内姫の狼。その御内姫の狼の御子である高野御子の狼が沈まれています。 にうつ姫の狼は若ひるめの御琴ともいい高野巫女の狼と共とに非大和地方を巡歴し人々のために農耕植産を教え導き最後に天野の地に鎮座されたと言われています高野巫女の狼は弘法大使の前に狩人の姿で現れ使いである黒と白の犬が高野山に導いたことから狩場明神としても知られ 人生の幸福への導きの神とされています創建されたのは今から1700年以上前と伝えられ日本書紀にも神宮皇后とともに三宇姫神社の名前が登場しています高野町石道を通って高野山に行くときは 近くにある2つトリーを通過した後仁鬱姫神社をもう出てから登ったそうです。 ここより左手を抜けると本殿が拝観できるので行ってみたいと思います。 第殿から第四殿が社殿を構えており平成26年の修復工事で本殿の塗装を江戸初期の配色に戻しているそうです<音楽>境内の裏手には小川が流れその先には大峰修元社の碑があります 連なる石灯が大見修験者の日で奥の盆地を刻んだ日が光明神言万比ここに山岳信仰と神仏集合時代の様子を垣間見ることができます空海は神言密教の修験の地点を神々の静まる山高野山に求めました そして、まず守護神として三内姫の狼と高野巫女の狼を祀る社を建てましたこれが日本における神仏と仏教の融合の始まりとされていますそれ以来1200年にわたりその関係性が続いています 古くからの日本人の心にある祖先を大切にし自然の恵みに感謝する神道の精神が仏教に取り入れられ神と仏が共存する日本人の宗教観が形成されていきました我が国では長く神と仏が共存し受け入れてきたのはそういった日本民族の精神によるもの 空海はそんなユニークな宗教的優雅な心と自然を敬い全てを共存する精神を説くために神社とお寺神と仏といったものを教えに込めたのではないでしょうか。